では、今回は C 言語の文字型と文字列ですね。で、ここで C 言語の基本型プリミティブタイプっていうのは、まあ、これ以上分解できないような値の型について整理します。まず、整数を扱う整数型。整数型としては今までイン t を使ってますけども、それからビット数の多い論語があります。それから、ああ、論理型はなくて、整数型の0と言って代でする。込められますね。ここ それから、整数の状況に発信や16信もある。で、文字型と一緒にこ れ, これについてはちょっと説明しましょう。それでですね、えー、ただ C の, C の場合、例えば、1って書くと、これは整数なんです、ね、すで、32ビットです。これを長いやと、えー、ロングの1を指したいときは、1、えまあ小文字のるのもいいんですけども、見、うん、間違いやすいので、大文字の L を比べます。 そうすると、長いやつにできます。さらにですね、文字型を含む整数型では、アンサインドイントとか、アンサインドロングというふうにすると、符号なしにすることができます。で、符号なしと符号なしの違いは、例えば32ビットあったとして、一番目のビットが符号ビットであるかあ、全部値であるかという違いですから、符号なしにした方が、扱える値の範囲、プラスの範囲では多くなるということですね。 次に、実数型ですけれども、実数型には、ダブルとビット数の少ないフローと二つあることはでに説明しました。で、実数の定数は実診だけですけれども、小数点があるものは実数。あるいは指数表記があれば実数。まあ、両方あってもいいです。でえー、定数なんですけれども、えー、普通に、例えば 3.14。 最初は、それはダブルの定数なのます。フロートの定数をどうしても指定したい場合は 3.14f。まあ、ここでもいいんですけども。そうすると32ビットの定数なのす。まあ、普段あんまり使うことはないと思いますが。それから最後にですね、C 言語に文字を表す文字型、チャーがあります。チャーというのは実際には実は整数型の一種で8ビット幅の整数。 8ビット型の幅の整数が文字型なんです。さらに、ここに符号ビットがあるので、符号付きなので、えー、実際には、文字型には、-128 から127までの範囲の整数を入れます。あるいは、この符号なしのアンサインでチャージすると、えー、0から255の範囲の値を入れることができます。 文字を表す定数は、シングルコートをシングルコートとか、シングルコートで囲んで表します。中には1文字引っかりられません。そして、整数型の定数なので、文字は整数型の一種なので、A の、っていう1文字は97と同じです。びっくりっていう文字定数は33と同じです。これはアスキーコードの値になっています。 無点はあると分かとりますけども、えー、通常の文字だと A が、えー、97。で、発信はですね、0から始めると、0の後ろの3桁書くと発信になります。16金は0を何とかって書くと16金になります。だから同じ値でも発信、えーまあ、や16金で書くこともできます。で、えー、これは整数の定数なんですけども、文字の場合にも発信や16金を使って文字コードを表すことができます。 その場合にはそのダ、シングルコートを囲んだ中で、ね、バックスラッシュ061が16信。バックスラッシュ数字3桁は8信。さて、えー、文字型の場合ですね。開業文字とか、リターン文字とか、タブ文字とか、そういうよく使う制御文字は特別な記法があります。バックスラッュはタブ。バックスラッシュは会場。バックスラーはフッシュ R は復旧。えー これらの文字は、16進だと0 9 0 0ロで、8進だと、まあこう、16信だと9と10と13なんですけども、こういう値があります。で、後から出てくるんですけども、特別な文字、何文字、文字コード0の字っていうのがあります。これはバックスラッシュ0で出てきます。まあ、その他のもこ方も書けるんですけども。さて、あともう一つだけ。 このバックスラッシュというのはこういうふうに文字型の中の特別な役割をしてるんだよね。なので、バックスラッシュの時に何か書くといろんな役割になる。じゃあ、バックスラッシュという字そのものを一文字書きたいときは、えー、バックスラッシュを2つ書いてください。そうすと、エスされて、これはその文字そのもの。それからもう一つ、えー、シングルコートで書くもますよね。このシングルコート一文字からなる文字リテラルは、 このシングルコードの中にバックスラッシングルコードを書けばいいと。こういう書き方になっています。